ドラゴンボールを7つ揃えし者よ願いを言うがいい願いは叶えてやったそれならたやすい御用だ ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。オラたちも修行して待ってんかんな。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。おめえらも随分強いけど、オラたちの勝ちだ。はやすいことだ叶えられん願いはない。 えっと、どちら様でハイ一族の血を引いた最後の男だ。闇の中にしかない。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか兄貴は自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ。 ぶっちゃけお前サイボーグだから、俺は今25だけど、若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。こいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか。 まあ、仕方ねえかあとはオラに任してくれなかなかの崩壊っぷりだな俺を追い出したムカつく大家のアパートは無事か修行にいい場所を知ってんだたった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあるんだ変わってんなお前 おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのかオラには鼻くそをほじる力。こいつはったりじゃねえ。おめえは綺麗だが。 尻尾が あ, るあいつ精神と時の部屋から出たみてえだぞ やってみるちょっと静かにしてくれこりゃ本気で行かねえとやべえぞ 晩飯何にしようかなへへ<笑>瞬間移動ってやつだえよく行くスーパーが潰れてる。 ね、えよ自分の強さに自信がありすぎるんだそのせいで好きだらけなんだよ行くぞう 出来上がった俺がなりたかったヒーローと違う気がダメだチビたちのフュージョンした気が感じられねえマジンステージ やつまでいるのか ものすごく強えやつと戦ってるっつうのになんだかワクワクしてきやがった超えちまったなあの時からずっとスーパーサイヤ人の壁を越えていたんだ雑巾首 そっか あ, あ埼玉だけど。個々のヒーローの特徴を捉えた。おなんだジェノスか。だよな。ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。ほら、そうだった。顔は潰されてるし、ニックネームのようなものでしょう。俺の口に剣を突っ込んでまで連れてきたのは、そんな無体なことを聞かせるためか 参、ま、ったな、もっと強えやつまでいるのか悪いけどみんな先に蹴って行ってくれおっさんもヒーローなんだな数値とかデータで提出できると思うんだけど新人潰しに A 級1位が出向いてくるとかよ てんなお前俺がなりたかったヒーローと違う気が。 ては二度聞かねえんだ隣へ行くかマジで来やがったこんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどなでもオーラーだってもっと強くなったって思わねえか俺が守る<笑> 俺は今25だけど俺は強くなりすぎた若いなお前ならすぐに俺を超えるだろうこの少子化時代にガキを殺すなんて見過ごせんっおっ どうかなよしいける 賞金首セせン Hi everyone! As you probably know, I have always worked alone since I started animation. Today, I would like to develop more and get help to continue to offer you quality work. I already have a person who would be interested in working with me. I would like him to join me in order to offer you all regular content. I would also like to open an office so that we can work together more efficiently. But all this organization is financially impossible without your generosity. So, I am asking for your help, and I have set a goal of 2,000 patrons to guarantee the realization of this project. I warmly thank all those who have already contributed and hope to see more of you accompany me in this adventure. Thank you. すぐ神ハウスに蹴ってくれあいつの強さを思ってた以上みてえなんだ新人潰しかもしれないぞ37っておっさんじゃないのか知らなかった レベルはさらに上がったかもしんねえけどなジータはオラと戦う約束をしたんだ邪魔すんなよとことんやりてえってことかなんか俺がなりたかったヒーローと違う気が悩みっていうか マジっすか すごく強やつと戦ってるっつうのになんだかワクワクしてきやがった知らなかった37っておっさんじゃないのか新人潰しかもしれないぞ俺がなりたかったヒーローと違う気が。 お前には肉体があっても18歳までの記憶がない俺には記憶はあっても肉体がない教えてやりたい俺にとって今のただ万里が今のでも結構遠慮したつもりだったんだけどあの時はまだはっきり答える自信がなかったお前には肉体があっても18歳までの記憶がない 俺には記憶はあっても肉体がない。教えてやりたい、俺にとって。この出来事をきっかけに、リンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。まだ俺は、リンダとナナ先輩には話していない。 どうしててずっと黙っとるんだ高校の同級生だったことも入院してる時にあったこともお客さんだぞ全力で行くぞ 自分の強さに自信がありすぎるんだそのせいで好きだらけなんだよ半年以内ってことは明日かもしれないし今日かもしれないな俺は趣味でヒーローをやってるものだが一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわおめえならあいつらのこと詳しいだろなんかいい方法はねえのか たたっ一た日で一年分の修行ができる部屋が神様ん家の神殿にあるんだとことんやりてえってことかとりあえず行こうぜうわっ 様の正体はだからお前の体重も10倍になるここは小さな星だがすごい重力でなお前の星より10倍ぐらいあるかな にに非常徹するどうやったって別にオラには鼻くそをほじる力あの時はまだはっきり答える自信がなかったリンダイの気持ちは抑えようもなく強くなっていったこんなに手応えもありそうな怪人は久しぶりだ待てその技。 犯してはならぬ過ちもあるのだぞ。明日を約束された者などおらん。風を追え、心の内に宿る者だ。自分が何者であるか。 《まいったなもっと強えやつまでいるのか》 うまく精神集中できるだろうかほらそうだったコを起こしてくるからの奴の尻尾を強く握ればいい運動になるぞよしわしについてくるんじゃぞご心配ご無用じゃちゃんと2人に運ばせますからこの箱を1つずつ持つんじゃ牛乳配達をするぞお前が冷たいの 遊びに来いと言わにゃこんのかいわ悪には違いないが昔のようなずる賢い粗暴さは失せているように感じるが超神水こそは本物の神の力が宿る水良いな敵は想像以上に強力な悪人たちだ 一瞬の油断も許されんぞでは早速始めるかな以前は宇宙も18あったんですよほんのわずかでも全王様のご機嫌を損ねればご心配ご無用じゃちゃんと二人に運ばせますから。 Walking かんねえたった一日で1年分の修行ができる部屋がパワーもスピードも回復力もすげえぜ確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどなその方法しかねえみてえだなもっと強えやつまでいるのか見えてきてるらしいな オらおめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえでもオラだってもっと強くなったって思わねえか確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな 今度ばっかりはワクワクしねえよ恐ろしくてよガタガタしてらおめえみてえに非常に徹するなんてパワーもスピードも回復力もすげえぜそうはさせねえけど二人が組むってとこまではいい考えだ 確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな不思議だものすごく強え奴と戦ってるっつもりんだかワクワクしてきやがったたった一日で一年分の修行ができる部屋がこうい言うな修行にいい場所を知ってんだ んなくなってきた。 10倍にまで何とか引き上げるしかねえか体が持たねえかもしれねえが<笑>だがあいつが言うように今のあいつの力が本当に 50% のものだったらク<笑>んてさ ね、えおい悟空しっかりしろ僕はいくつくらいなんでしょうかそう言うなおめえらも随分強えけどオラたちの勝ちだっと修行を積んでこいよ もしかしたら、フリーザがいるかもしれないけど、神ェを呼び出す合言葉を最長老様に聞かないと、どうしようもないからな。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。でも、オラだってもっと強くなったって思わねえかお前、食べろよ。遠慮なんかするなって。 新 人, 人潰しじゃなかったのか数値とかデータで提出できると思うんだけど俺、最長老様のところに行ってくるなるべく気配を殺しながらなすぐ近くなんだろう。あ、ここも開かないなそのせいで好きだらけなんだよ俺、その奈々先輩のバイトやるわ どんな仕事でも作動部の障害よりはマシなはずだうざいだろ孝子の束縛壁あのもしかして俺余計なことしましたか事故のことリンダ先輩に連絡して心配させちゃって考えてもみろよこいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか 野何 か, か作ってあったじゃないかハンマーヘッドならあっちに行ったけど全裸で俺は桃源団の仲間じゃねえよ確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどなものすごく強い奴らと戦うっちゅうのになんだかワクワクしてきやがった オラたちも修行して待ってんかんなおめえはオラには勝てねえ戦わなくてもわかるおめえらも随分強いけど俺は桃源団の仲間じゃねえよ見事だ孫悟空ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのによいな敵は想像以上に強力な悪人たちだ 一瞬の油断も許されんぞ軽いだけではないぞ素晴らしく丈夫な布で作ってある少しぐらいの攻撃など跳ね返すくしれぬ強さを持ったやつじゃしかも心は水晶よりも透き通っておるあんな奴が下界におったとはのう何度もくどく言うようじゃがなおめえはよ自分の強さに自信がありすぎるんだ おら、おめえみてえに非常に徹するなんて、どうやったってできねえ。<音声>ま、仕方ねえか。<音声>んベジータ。ベジータ。 最後、グーから人差し指を伸ばすんだぞ1つだけでも手に入れておくのが先決だ